平成29年2月7日、阿蘇中岳の噴火警戒レベルの引き下げに伴う現地視察が行われました。福岡管区気象台は2月7日午後2時に阿蘇中岳の噴火警戒レベルをレベル2の火口周辺規制からレベル1の活火山であることに留意へと引き下げを発表。これを受け気象庁と 阿蘇火山防災会議協議会の現地調査が行われ、ガスマスクを装着した調査チームは約1時間、火口周辺を視察しました。噴火警戒レベルが引き下げられたのは、平成26年8月30日の噴火警戒レベル2発表以来、約900日ぶりとなります。阿蘇火山防災会議協議会会長の佐藤義明阿蘇市長は、 明日8日にも現地調査を行い、今後の対応、対策を協議し、一刻も早く安全に加工見学ができるよう努めますとのコメントを出しました。